おはようポッカピーク何やってんだよこっちの方がしっくりくるんだびっくりさせちゃった普通に立って歩けよ